はいどうも、皆さん、こんにちは、のいちです。今日はですね、鬼滅の刃のラストシーン、煉獄強授郎 VS 赤座で何があったのか、そして煉獄強授郎さんのかっこいい名言について紹介していこうと思います。えー、今回はですね、鬼滅の刃の漫画7巻8巻のネタバレを含みますので、ネタバレを喰らいたくないという方は、ブラウザバックしていただくことをお勧めします。では、行きましょう 加減の一エン武との戦いが終わり、えー、負傷した炭治郎に呼吸の指南をしており全員が無事に帰れると安心していたその時突如として上弦の3赤座が現れます炭治郎を襲おうとする赤座そしてすかさず守る煉獄さんそして赤座は煉獄さんにこう提案します「お前も鬼にならないかお前は思考の領域に近い」「次郎なぜお前が思考の領域に踏み入れないのか教えてやろう」 人間だから老いるからだ死ぬからだ鬼になろう京次郎そうすれば100年でも200年で鍛錬し続けられる強くなれると言うんですけどもその時に煉獄京次郎さんはこう言います老いることも死ぬことも人間という儚い生き物の美しさだ老いるからこそ死ぬからこそたまらなく愛おしく尊いのだ 何度でも言おう君と俺とでは価値基準が違う俺はいかなる理由があろうと鬼にはならない強さが目的の赤座と強さは人を守るための手段として考えている煉獄さん「鬼になる」という言葉に対して一切の動揺も迷いも見せず人間の美しさと己の信念を語る煉獄さん非常にかっこいいなと僕は思いました ここはね最高にかっこいいセリフだなと名言だなと思っておりますそして鬼にならないなら殺すと言って戦いが始まります傷ついた炭治郎と後ろにいる列車の乗客たちを守りながら戦う煉獄さん全力を出し切れず傷つき追い詰められてしまいますそんな中で赤澤こう囁きます生身を削る思いで戦ったとしても全て無駄なんだよ京次郎お前が。 俺にくらわせた素晴らしい斬撃もすでに感知してしまっただがお前はどうだ潰れた左目砕けたあばら骨傷ついた内臓もう取り返しがつかない鬼であればまばたきする間に治るそんなもの鬼ならばかすり傷だどうあがいても人間では鬼には勝てないすると 京次郎さんはこう言います「俺は俺の責務を全うする」「ここにいるものは誰も死なせない」「体がボロボロになってもなお乗客たちと炭治郎たちを守る煉獄さん」「ここは非常にかっこよかったです」そして2人の大技が繰り出されぶつかり合いなんと煉獄京次郎さんは胸をえぐられてしまうんですその時赤座はこう言います」 死んでしまうぞ京次郎鬼になれ鬼になると言えお前は選ばれし強き者なのだえ煉獄さんを再び鬼の道へ誘おうとする赤座しかしそれを聞いて煉獄さんの頭に浮かんだのは母の言葉でしたその言葉っていうのは弱き人を助けること強く生まれた者 の, の責務です責任を持って果たさなければならない使命なのです決して忘れることなきように という言葉でしたそしてその言葉を原動力煉獄京次郎さんは最後の力を振り絞って赤座の首を落とそうとしますだがそんな時夜明けが来てしまいますここから逃げ出したい赤座だがそれをさせない煉獄さんすると太陽が昇る寸前で自ら煉獄さんの胸に突き刺さっている腕を引きちぎり日の当たらない森へと逃げます そしてそれを見た炭治郎が赤座の後を追い日輪刀を投げつけこう言います煉獄さんの方がずっとすごいんだ強いんだ煉獄さんは負けてない誰も死なせなかった戦い抜いた守り抜いたお前の負けだ煉獄さんの勝ちだ悔しさのあまり泣き叫び続ける炭治郎炭治郎にとって煉獄さんはもうかけがえのない存在になっていました えそんな炭治郎に煉獄さんは穏やかな顔でこう言います腹の傷が開く君も軽傷じゃないんだかまど少年が死んでしまったら俺の負けになってしまうぞそしてこっちにおいで最後の話をしようと言って最後の話が始まります煉獄京次郎さんは日の神神楽のことについてヒントを託し最後にこう言いますかまど少年 俺は君の妹を信じる。鬼殺隊の一員として認める。命を懸けて鬼と戦い。人を守る者は誰が何と言おうと鬼殺隊の一員だ。胸を張って生きろ。己の弱さや不甲斐なさにどれだけ打ちのめされようと心を燃やせ歯を食いしばって前を向け。君が足を止めてうずくまっても時間の流れは止まってくれない。 共に寄り添って悲しんではくれないかまど少年井の頭少年黄色い少年もっともっと成長しろそして今度は君たちが鬼殺隊を支える柱となるのだ俺は信じる君たちを信じるそして煉獄強次郎さんは走馬灯に出てきた母親に対して最後にこう言います 俺はちゃんとやれただろうか。やるべきこと、果たすべきこと、全うできましたか。そして母は、こう言います。立派にできましたよ。そうほほえむ母に、煉獄さんは、笑みを浮かべて、死んでしまいました。老いることも、死ぬことも、人間という儚い生き物の美しさだ。老いるからこそ、死ぬからこそ、たまらなく、 愛おしく尊いのだ何度でも言おう君と俺とでは価値基準が違う俺はいかなる理由があろうと鬼にはならない俺は俺の責務を全うするここにいる者は誰も死なせない腹の傷が開く君も軽傷じゃないんだかまど少年が死んでしまったら俺の負けになってしまうぞかまど少年俺は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 はいということでいかがだったでしょうかえれ、ー、さんはですね最後まで一切折れることなく自分の信念を貫き通しましたそしてね赤座とただ単純に戦ってるだけではなく無限列車の乗客と炭治郎を守りながら戦いました、まあ、その姿っていうのは柱としても一人の人間としてもかっこよかったのかなと思いますもしね無限列車編のここで赤座が登場していなかったら 煉獄京次郎さんは一番強かったかもしれません。それぐらい煉獄京次郎さんは強かったです。えー、ということでですね、えー、無限列車編7巻8巻をまだ読んでいないという方はですね、読んでみてください。映画楽しみですね。はい、えー、この動画良かったという方は高評価、そしてチャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょうバイ